これほど見事すぎる朝礼墓会は、ここ最近お目にかかったことがありません。どうも、政治いろいろの学部です。昨日、立憲民主党が共産党と決別しようとしているという趣旨の動画をアップし、信念のない立憲民主党の崩壊は意外と近いかもしれない。 という趣旨のことを述べさせていただきました。それからわずか1日、立憲民主党があっという間に前言を撤回した模様です。FNN プライムオンラインの記事を引用します。立憲民主党と日本維新の会、国民民主党の野党3党が、国会対策のための新たな協議の枠組みを設けたことで、外された形の共産党が、 強く反発している。このため、立憲民主党は15日、方針を一転。共産党に謝罪と撤回を伝え、今後は各党と個別に会談すると強調。引消しに躍起だ。立憲幹部によると、新たな枠組みは、旧民進党系の無所属議員による会派、有志の会から、国会の審議日程などについて、 情報共有を求められたことから、国会対策委員長代理のレベルで発足。これに、日本維新の会と国民民主党も加わった。第1回の会合は14日、国会内で行われたが、共産党と令和新選組を外した形だったため、共産側は猛反発。共産党の小池書記局長は、同日の記者会見で、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 重ねて強調したこうした共産党の反発を受け、立憲民主党は15日、対応を一転。ある立憲幹部は、配慮を欠いた行動で共産党の方に疑念や不快な思いを抱かせたことは本当に申し訳ないと漏らす。事態の収束に向け、立憲の馬淵国対委員長は共産党の 国田国対委員長と会談し、まぶ氏は、共産党を除く枠組みのあり方は誤りだった。疑念や不快な思いを抱かせたことは誠に申し訳ないと、共産の国田国対委員長に正式に謝罪し、共産外しを撤回する方針を伝えた。国田氏は記者団の取材に対し、岸田政権の危険性に対する対決姿勢は、 野党として必要なので維新を排除するつもりはないが野党として一緒に話し合いをするつもりはないと述べ維新が野党共闘の対象ではないことを改めて強調した一方の維新幹部は本当に情けない立憲の新旧執行部による打ち毛ばだが詫びを入れたことで共産に頭が上がらなくなったと立憲側を突き放した 謝罪に追い込まれたマブチ氏は今後、共産を外した枠組みを続けるのか問われ、今は考えていない。今後は各党と個別に会談すると述べるにとどめている。夏の参院選に向けて、共産党も含めた野党間での候補者調整に迫られていることが、立憲の方針転換の背景にありそうだ。とのことです。いやはや、 何ともですね。開いた口が塞がらないというか、ここまで滑稽な報道は、ここ最近では間違いなくナンバーワンでしょうね。まず、政党間の話し合いといいますか、この類の調整で、誠に申し訳ないなどという謝罪は、ほとんど見たことがありません。立憲民主党は、どれだけ共産党に大事なところを握られているんだと思ってしまいますね。 枝野幸男氏に代わって新代表となった泉健太氏は、年明け早々の記者会見で、立民が政権を構成する政党には共産党は想定にないと強調し、共産党との決別を格索していると思われていました。さっきの衆院選時は枝野旧執行部が閣外からの協力を受けると合意したことに対し、 この合意は衆院選時だけの話であり、衆院選終了後は存在しないという泉新執行部の方針を示したわけです。昨日のニュースはこの泉新執行部の方針を改めて強調したものと思っていたのですが、わずか1日で撤回、しかも謝罪というおまけ付きです。立憲民主党は一体何を考えているんだと思わざるを得ません。 この朝礼暮改を発表した馬淵澄夫国対委員長は奈良一区の選出です。奈良一区といえば、先の衆院選時、共産党は当県常任委員の谷川和弘氏を擁立する予定でしたが、直前に候補者を取り下げています。立候補を取り下げさせられた谷川氏は記者会見を行い、馬淵氏の支援を正式に表明しています。 結果、馬ぶ氏は当選を果たすわけですが、この当選は見方によっては、共産党が谷川氏の立候補を取り下げたため、つまり、共党の賜物という見方もできるわけです。ちなみに、泉健太氏も同じ恩恵を受けています。泉氏は、京都3区の選出ですが、京都3区も奈良1区同様、共産党が候補者擁立を見送った選挙区です。 口では、共産党との共闘は今後は存在しないと言っておきながら、泉代表、馬淵国対委員長ともに、共産党との共闘の恩恵を十二分に受けていたわけです。共産党を支持するつもりは毛頭ありませんが、共産党からしてみれば、恩を仇で返されたと思っても致し方ないでしょうし、小池氏の激怒も理解できます。 それほど立憲民主党執行部の風見取りっぷりはひどいものだと言って差し支えないでしょう。昨日の動画でもお伝えしましたが、立憲民主党が共産党との決別を口に出したのは、連合の吉野智子会長が共産党との共闘を支持しないと明言したのが大きいと思います。旧民主党時代から強力な支援者であった連合の支持を失うということは、 来たる参院選での失敗を表しており、立憲民主党としてみれば、背書きでも避けなければならない事態です。加えて、日本維新の会、国民民主党といった野党の中では、比較的増してかつ、比較的国民の支持を得やすい政党に近づき、あわよくば維新国民の人気にあやかろうとした魂胆も透けて見えます。次期参院選を睨めば、 この選択は決して間違いではないと思います。共産党に対する国民の不信感は相当根強いものがありますし、令和新選組も一部ではカルト的な人気があるようですが、一般的に見ればただの放末政党です。福島穂氏が劇団一人ならぬ政党一人となった社民党などは、共闘の価値も意義も意義も何一つありません。 野党という枠組みの中で選挙に勝つための共闘を選択しようとすれば日本維新の会と国民民主党しかありませんではなぜ立憲民主党はこれほどの自明の利を捨ててまで共産党に媚びを売るのでしょうか一つの理由として考えられるのは泉氏・馬淵氏が来たる参院選の勝利よりも自身の議員の椅子の方を優先したというものです ここで共産党との共闘をやめてしまえば次回の衆院選で共産党は奈良1区、京都3区で候補者を擁立してくるかもしれませんそうなった場合泉氏、馬淵氏の当選自体もキー信号が灯る可能性があります次期参院選を思えばここで共産党との共闘を取りやめて維新国民にすり寄った方が絶対にいいのに泉、馬淵の両氏は 三院選挙の勝利を早々に諦め、その代わり共産党に、前回同様、奈良一区、京都三区では、候補者擁立を諦め、共闘を続けてほしいという意思表示をしたのではないかということです。真相は定かではありませんが、一つだけ確実なことがあります。このような風見鶏たちに国政を預けるわけには絶対にいかないということです。 次回、参院選、立憲民主党の議員は、全員落選の浮き目を見せなければならないくらいです。もともと選挙はどの選挙でも重要なのですが、立憲民主党という風見取り集団を崩壊させなければいけないという点で、次期参院選も非常に重要な選挙になると思われますね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。